皆さんこんにちは AKB48 AK2 チチーム8チームムの小栗優ですこのチャンネルは繊維樹脂化学品建在分野を支える企業アサヒカセアドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回の配信は私小栗ゆ衣が MC を務めさせていただきますちゃんちゃんあこの声は 今日も MC を助けに来てくれたんですねそうだよ今回もよろしくね早速今日のテーマを紹介したいんだけどゆりちゃんは最近よく眠れてるておいと、とつに寝るな、寝るなああごめんなさいなんか最近ベッドが合わなくて寝不足で寝不足なんだかって撮影中に寝ちゃダメだねでも 今日のテーマはゆいちゃんみたいにベッドの寝心地が合わないと思っているっていう人には必見ベッドパッドの夏スリップを紹介していくよ突然だけどゆいちゃんは人は一生の間でどれくらいの睡眠時間をとっているか知ってるかい一生の間でえどれくらいだろう WHO 世界保健機関が毎年発表している世界保健統計の最新版によると世界全体での 合わせた平均寿命は73年でした理想的な睡眠時間は1日8時間と言われているので1年で2920時間先ほどの人の平均寿命を 73.3 年で考えると単純計算で約21万4千時間の人は睡眠時間に費やしているんだ一生のうちにそんなに寝てるとは知りませんでしたちなみに日本人だけの平均寿命で見ると 84.3 歳ですこれは統計を取っている国で最も平均寿命が長くて世界1位だったつまり日本人は平均寿命が長い分睡眠の費やす平均時間が長くなっているとも考えられるので日本人において睡眠を快適にに過ごすこことととは特に大切なことだとも言えるだろうね日本が平均寿命で世界1位になっているなんて全然知りませんでしたでも日本人はいつも忙しくて。 睡眠も十分に取れていない人が多いイメージだし一生のうちで睡眠時間を最も多く取れている国ランキングだったら世界1位ではない気がしますねそれは検証していないからわからないけどそうかもしれないねじゃあさよく眠れるためには何が重要だと言えちゃうええー、何だろうあでもベッドとか枕ですかねその通り 自分に合った信号を選ぶことが一番重要なんだそこで今回このラックスリープをおすすめしたいんだいつも使っている信号にプラスワンするだけで快適な寝心地で得られるベッドパッドラックスリープえっ敷きパッドっていうのは聞いたことあるんですけどベッドパッドってなんだっけえ取り付けるものですか キーパッドは温度調整や肌触りを良くして寝心地を改善するためのもので、それに対してベッドパッドは寝心地をより快適にしたり、布団の汚れを防止したり、汗取りの役割を果たすものなんだよ。ラックスイーパーベッドパッドなので、普段使用しているマットレスや布団に直接の接ぎをできてるんだ。いつも使っている布団にプラスするだけでっていうのが手軽でいいですね。 実際にラックスリープをスタジオに持ってきてもらったよ。今日はスタジオにベッドがないから寝れないけど、触り心地だけでもゆいちゃんも確認してみて。あっあわあえすごい厚さが全然違 う, うわあ気持ちいい<笑>このラックスリープには、ゴタイプとふわタイプの2つのタイプがあって、自分の好みに合ったものを選べるようになっている。 まずータイプは高い反発性を実現した固めの寝心地となっていて適度な反発力がしっかりと体を支えてくれるんだ高級感を感じられる約1センチの厚みで二層構造になっているよ固めの素材で体をしっかり支えてくれそうですね続いてこちらのフワタイプは体の曲線に合わせて優しくフィットしてくれる仕様になっていて体全体を包み込むような優しい寝心地が得られるんだよふわもちっとしてて。 確かに寝心地がすごく良さそうですねフィット感がすごい良さそうゆいちゃんは大タイプと上タイプのどちらの感触が気に入ったかなえー、どっちも良かったなぁもうどっちも良くて選べませんこのラクチーフを変えてきたには秘密があってそれを支えているのがフュージョンというものになるんだフュージョンそう、フュージョ ン, ジョンこっちにフュージョンの生地素材を借りてきたからゆいちゃん触ってみて わあ、なんか繊維がすごいぎっしり詰まってて穴が開いてて通気性が良さそうヒンジョンはアフェスカ製グループが長年研究して開発した特殊な生地素材なった特殊な糸が使われていてたくさんの糸が柱の上につながっているこの構造は点ではなく面を作り出して体重を広い積に支えてくれる仕組みになっている最近では ラックスリープ以外にも介護用品カーシート花瓶やカメラにも使用されているものなんだよベッドバッドのラックスリープにはこのフューョン素材を使用しているからこんな特徴があるんだへえ機能性もあって快適さも兼ね備えてるラックスリープってすごいですねということで今回はラックスリープを紹介しましたゆちゃんも早速ラックスリープが欲しくなってきたでしょ いね、なあごめんなさいラックスリープがあまりにも心地よすぎてついつい寝そうになっちゃいました本当にしょうがないないラックスリープの購入方法やさらに詳しい情報については朝日アドバンススラックリープで検索してみてみください概要欄に販売サイトのリンクを貼っておきます また、あさひかせアドバンスではツイッターも発信していますので、ぜひそちらもフォローしてみてください。こちらも概要欄にリンクが貼ってあります。それでは、今日もご視聴いただきありがとうございました。またね